こんにちは、G、です。今回は部分2マテデスクトップのお話このところマテの話題が続いています前回動画でご紹介した最新版待て 21.04 ハースとヒッポーのマテデスクトップは 1.24 でもマテデスクトップの最新版 1.26 が公開になりました ようやくウェイランドが公式サポートされたんです。これビッグニュースなんですけど、全く盛り上がりませんね。ついてはデスクトップ 1.26 へのアップグレードの方法と何が変わったのかをご紹介します。始める前に脳書きを。ウェイランドって何そうですよね。それが普通の反応と思います。 まずはそこから解説します。その昔、PC の操作は CUI から GUI に移行しました。要は文字ベースだったのがアイコンやウィンドウが表示されるようになったんです。Mac や Windows95 の登場が有名ですね。それ以前は Unix、CPM、DOS などが主流でした。 ユニックスには1980年代に XWindow システムが登場。その後 Linux が出てきて GUI には XWindow が使われます。これが X11 として知られるディスプレイサーバーで今も使われています。X11 は画面描画を管理する GUI の根幹ということです。 X11 は長く使われ、その間に肥大化したため、これまで何度も刷新が試みられました。その代替の一つがウェイランドです。単純化と高効率を目指してウェイランドも長く開発が続いています。 現実には X11 への依存は広範囲に及びアプリ対応や互換性維持の都合上総入れ替えは困難ですそこで Wayland は X11 とも互換を持つ構造になっていて旧来からあるアプリの互換を担保しています Ubuntu の場合将来のデスクトップは Wayland を採用する と言い始めて10年にもなります。なので将来本当にそうなるかはわかりませんが 21.04 以降では積極的にチャレンジしていますまあウェイランドは基本裏方の話なのでそうなんだで構いませんが技術的な構造や違いについては画面のサイトを参照ください前置きが長くなりましたが マテデスクトップ 1.26 では一部のアプリでウェイランドサポートし新機能を盛り込んだりしています。個人的にはメジャーディストロであるマテがウェイランドサポートに舵を切ったことには意義があると思います。ただし今後もウェイランドが標準であり続けるかはわかりませんが、早速インストールを試してみましょう。 まずは最新の状態に更新しておきます。インストールの前にちょっと注意を。Mate Desktop 1.26 にアップデートできるのは部分 u 20.04 LTS と 21.04 です。Mate 20.10 はアップデートできないので、事前に 21.04 に更新が必要です。 ターミナルを立ち上げ、画面のようにタイプします。続いてアップグレードしてください。 これだけで終わりです。リスタートすればデスクトップ 1.26 になっています。では個別に何が変わったのか見ていきます。ラズパイ環境でも簡単にウェイランドが試せますが、今回ウェイランド対応されたのはごく一部です。目に見えるものを中心にそれらをご紹介します。最初は、 テキストエディタープルマ。いくつか機能追加があります。設定を開くと、表示タブにはグリッドパターンの表示とオーバービューマップを表示が追加されています。グリッドパターンの表示は背景にグリッドを表示するんですが、フォントと色タブでスキームを変えると見えなくなります。 スキームはクラシックだけ有効みたいであまり有用とは思えません。オーバービューマップを表示で右袖にコンテンツ概要がサムネイル表示されます。Ctrl Y のショートカットキーで行番号表示をオンオフできるようになりました。設定内のプラグインも一新されたそうなんですが、旧バージョンとの違いがわかりません。 システムモニターウェイランド対応されたそうですがその恩恵は目に見えませんあえて言うなら編集メニューの日本語訳に誤りがあってプロセスの強制終了がプロセスの停止になっているのが気になりましたカジャファイルマネージャーブックマークメニューが追加され アプリやフォルダをブックマークできてサイドペインにも表示可能にドライブを選んだ時右クリックで初期化できるようになりましたウェブブラウザーでリロードアイコンをマウスのセンターボタンクリックでタブ追加できるようになりましたこれ結構便利です マテ表示メニューが追加されそこで履歴をオンにした時ウィンドウサイズが変えられるようになりました素因数分解が早くなったそうなんですがやってみても違いはわかりませんでした他にも関数追加やアルゴリズム改善などで賢く早くなったそうです 体感ではわからないので、そうなんだ、ですけど、コントロールセンターはかなり変更があります。ディスプレイアップレット。表示の拡大オプションが追加。200% しかないけど、将来はカスタマイズ可能になるんでしょうね。電源管理。バッテリーに関するアラート設定が拡充しています。 ウィンドウアプレット。インターフェースがすっかり変わりました。挙動タブに新設のオル t タブキーでウィンドウサムネイルを表示。これマジ便利。外観アプレット。 インターフェースタブが拡充されています。ファイル管理アプレット。表示タブの UI が変更され、デフォルト値タブでまとめられました。他にも見えないバグ修正や高速化、様々な機能更新が含まれています。 ウェイランドがメインストリームになるかはわかりませんが、待て 1.26 はその一律塚であることは間違いないことです。いかがでしたでしょうか今回は際立って面白くない話でしょうまあ地味な話ばかりですから。でもいろんなソフトを快適に使える。その裏側では多くの開発者が 日々地味で面白くないことに向き合ってるんです。彼らの努力の積み重ねが今のリナックス文化を支えています。すべての開発者に改めて感謝を。ご覧いただきありがとうございました。いやー、裏方の話は本当に面白くないでしょう。ところで、部分通は もう15歳になります。南アフリカの実業家、マーク・シャトルワースがカロニカルという会社を起こして部分2を作り出しました。彼は10年近く前、ソユーズでアフリカ人として初めて宇宙に行った人でもあります。この人、まだ48歳です。 同い年の人は、一郎とかですね。パピー、大抜き網は誕生日まで一緒です。イメージ湧かないうーん、マツコデラックスが一つ年上。ではまた次回。